皆さんこんにちはこんばんはなにわのヒムロックですいつもご視聴いただきありがとうございます本日も最後までよろしくお願いします今回からスタートする企画皆さんと一緒に協定で満州をつかむシリーズ。<笑>この企画はですね全くの素人の私なにわのヒムロックがこのチャンネルを見てくれている皆さんと一緒に満州をつかんでいくと 具体的に言いますと自分全然知らないんですけれどもコメント等で皆さんのご意見をバンバン取り入れてやっていくと例えば皆さんが監督で自分が選手ということですから監督の指示通りにやっていって満州をつかみにいくということで一緒に楽しんでいけるんじゃないかなと思った次第であります。今回はですね 新型コロナウイルスの影響もありましてまだまだ無観客試合というのが続いておりますので本来であれば協定場に行って収録をしていきたいという流れなんですけれどもそれができないのでインターネットでやっていいいきたと思います自分の場合初めてですからインターネットも当然わからないので今回では自分と同様何も全くわからないよという方でも最後まで見てもらえれば協定をインターネットでできるようになる。 そういったところをまずやっていきたいと思いますそれでは早速インターネットで船券を購入できるまでやっていきたいと思いますおっす。はい、というわけで、えー、Google で検索してるんですがまずこの協定ウェブやり方というので検索いたしましたら一番上にこういう形でボートレースこの公式ページですのでこちらにアクセスすると えー、どうすればインターネット舟券を購入できるということで、読みましたら、このテレボート会員募集サイトっていうのを行くということなんですね。で、ここで、このネット投票、会員登録というのが必要ということで、こちらに進んでいきたいと思います。はい、でネット登録、会員登録には、えー、各銀行の口座っていうのを取っとかなければいけないんですけれども。 えー、いろんなものがありますが自分の場合はあのとりあえずこの住友がありますのでこちらから申し込んでいきたいと思いますはいでこの即時と予会お申し込みということで、えー、ご利用上の確認というのを、えー、していただいて、えー、個人情報もご利用条件なども見ていただいて利用規約を確認しましたということでどういたしますでここからですね、えー、この 口座確認もろもろ入力していきますはいというわけで、えー、もろもろの個人情報を記入しましたので結構記入することはありましたがこちらで送信したいと思いますはいというわけで即時投票会員お申し込みが完了ということです登録完了メールよりログイン情報を確認してくださいということでメールから次は進んでいきたいと思います はいメールが届きましてそのリンクをクリックして、えー、もろもろの情報を確認してようやくできるようになりましたここまでがまずインターネット上でボートレースを楽しむまでのやり方となりますそしてここからこのインターネットのサイトに飛びまして、えー、ボートレースを楽しんでいくという形のようですので今回はまあここぐらいまでにしときましょうおっすはいというわけで今回はインターネットでの投票のやり方と 銀行口座のの設置の仕方ままでやってみましたこれを機にこのチャンネルを見ている視聴者の皆さんと一緒に育っていくようなそういう協定動画を送っていきたいと思いますので是非ですね、えー、皆さんの考えご意見ご感想などコメントの方にバンバン入れていただければ、えー、取り入れてやっていきたいなと思います、はい、次回は第1回目のレースをちょっと戦ってみたいなと思いますので是非、えー、よろしくお願いいたします そありがとうございました